総員、戦闘準備了解です あ, あ命令があるこのハルバードの鋭さはやてざありませんよ私がここにいること池しか言えお前たちの汚れた身の内を浄化する今日はなんだか気分がいいわ「戦場白骨」の図でも書いてあげましょうか このハルバードの鋭さはだけじゃありませんよ私の顔料になりたいのはドイツかし邪悪を壊滅しうるは勇猛さ命令があればお忘れしません を壊滅しーるは有望さ前に進むぞ私も私はダブリンだなんでしょうかこのハルバードの古さは伊達じゃありませんよ思考を明確にするは戦術書き込むのは帰って やの雨を降らせて一撃を食らえあったあったにを言にするは規律何やってんだ 私の炎はけしかえないお前たちに言葉に伝わりにくいのよ書いてある邪悪を壊滅しうるは勇猛だ私がここにいること誰にも見られてアーツの治療範囲に入れのこいつは どんな獲物相手でも全力で行くすぐに片付けてしっかりスパドクター矢の雨を降らせた後には何も残らない 治療範囲に入れ諦めるな<笑>いつでも行ける何すりゃいいんだすぐに終わる シボコリマミリにならずに済んだ。悪くない